通常のね、宿泊実績より少なくですね、上級ステータスをね、獲得していただける機会も設けることができますので、まあ、皆さんね、どのようにされるのかっていうのも含めてね、ちょっと聞いてみたいなっていうふうに思うんですけども、まあそちらのね、内容について今日はお話ししていければなというふうに思います。まあ、アホーさんにつきましてはね、まあ、日本で言えば東京のね、プルマンさんとか宿泊したことありますけど、まあ正直ね、めっきり、それ以来は、 泊まってないという状況なんですけどまあ、銀座だったりとかでですねイビスホテルであったりとかまあ、日田高山の方でメルキュールがね開業したりとかまあ、ちょこちょこね日本でも今数を増やしているホテルブランドでございます皆さん泊まったこととかございますでしょうかいかがでしょうかはい まあ、こちらのね、ステータスの特典なども含めてですね、まあ簡単にね、おさらい、えー、説明しながらですね、お話し進めていきたいなというふうに思います。ということで、早速行ってみたいと思います。行ってみましょう。<笑>はい、ということでですね、こちらね、アコーさんのホームページの方にやってまいりました。まずはですね、アコーライブリミットレスということで、オールとね、呼ばれておりますけども、各ステータスレベルの特典についてね、まあちょっと簡単に触れていきたいなというふうに思いますけれども、まずね、一番上にあります、クラシック。これはもう登録後にね、もう利用可能な、 メンバーという形になってますでシルバーがですね、10泊または2000ステータスポイント以上を獲得していただくことによって、ウェルカムドリンクとか、プライオリティディスクの利用ができたり、レートチェックアウトを受けられたりとかするという特典がございます。そしてゴールドステータスにつきましては、30泊または7000ステータスポイント以上で、シルバーステータスの特典に加えて、さらにですね、お部屋の確保。 お部屋のアップグレード、そしてアーリーチェックインまたはレートチェックアウト、これもね、お部屋の状況によるという状況ですね。そしてプラチナステータスにつきましては、60泊または1万4000ステータスポイント以上を獲得していただくことによって、シルバー、ゴールドステータスの特典に加えて、スイートナイトアップグレードがあったりとか、エクゼクティブラウンジへのアクセスがついたり、そしてプレミアム Wi-Fi のね、利用ができたりという形になってまいります。 でダイヤモンドステータスにつきましては、ですねこれはねあの宿泊数ではなくてです、ね、で2万6000ステータスポイント以上の獲得、まあ、例えばですね1万400ユーロ以上のね、えー、ご利用があった、まあ、決済修行みたいな形になりますね。これはですね、えー、各ステータス、プラチナステータスまでの得点に加えて、さらに週末の朝食が無料になったりとか、ダイニング、スパリワードを獲得していただいたりとか。 ご指定の方にですねゴールドステータスを無料でね、えー、提供プレゼントしていただくことができるという形になっておりますまあ、このように、ね、ステータスレベルの特典と比較ということで表がありますけれどもまあやっぱりねプラチナエリートプラチナステータス以上はですねこのお部屋のアップグレードがあったりとか、えー、ウェルカムアメニティとかまあこのエキステクティブラウンジですね ラウンジのアクセスがついてくるというところが大きいのかなというふうに思いますので、やっぱりね、修行されるということであれば、このプラチナステータス以上をね、狙っていくというのが、まあ、通例になるんじゃないかなというふうに思いますが、このエクスティクティブラウンジにつきましてはですね、あの、限られてます。日本で言うとですね、はい、こちら、アジアの、まあ、日本でね、選んでみると、那覇だと、のぼてる沖縄。そして、もう東京だとですね、プルマン、東京、田町。この二つしか。 ございませんなので、まあ、東京でですね、まあ、日本にいながら、このステータスの特典、恩恵を受けるっていうのは、ちょっとね、まだまだ少ないのかなというのがまあ実態でございます。で、今回ですね、ご紹介させていただくのが、アコーさんの方ではですね、サブスクプランっていうのをね、実施されております。まあ、過去にはですね、イビスビジネスであったりとか、今現在もまあ廃止方向ではありますけど、こちらのですね、アコープラス、お食事とホテルの宿泊が最大 50% オフになるね、 特典を受けることができるアコープラスさんというのがあるんですけど、まあ、基本的には、ね、お食事が最大で 50% オフだったりとかステータスにつきましてはシルバーステータスを獲得していただくことができるたりとか恩恵を、ね、受けられるプランがあったんですけどもこちらは、ね、廃止方向となりまして2023年の3月下旬からです、ねはい、こちらの、ね、プランとなっております、まあ、イビスビジネスだったものがです、ね、このオールプラスイビスカードとなります。そして アコープラスにつきましては、オールプラストラベラーズカードということで、このボヤージャーというものになります。これ年間ですね、イビスバジェットの方につきましては、年間99ユーロのサブスク料金がかかってくるという形になりますね。これを利用していただくことによって、イビスホテルの宿泊が 15% 割引になったりとか、マンスの場合でもご宿泊日の2日前までクス保証していただいたりとか、そしてですね、なんと、 無料ステータスナイトということで10泊分の宿泊実績をね、獲得していただくことができたりとか、これ年間99ユーロねお支払いしていただくと、もう10泊分のね宿泊実績をいただいて割引が利用できたりとかするっていうことになりますね。はい。そしてもう一方のですね、オールプラストラベラーズカード、ボヤージャーの方につきまして、アコーグループの19ブランドで有効ということで、 こちらにつきましては年間10 9 9という形になっています。こちら1の、ね、ラグジュアリーおよびプレミアムブランドで 20% 割引9つのミッドスケールエコノミーブランドで 15% 割引を受けることができる特典があったりとかですね。えー、また、ね、こちらもマンス保証宿泊日の2日前までに空室保証していただいたりでこちらのボヤージャーの方につきましてはです、ね、無料ステータスナイトを20泊 宿泊実績がね、20泊分獲得していただくことができるという形になってまいります。まあ、参加ブランドね、こちらラグジュアリーだとソフィテルホテルとか、プレミアムクラスで言うとグランドメルキュールとか、M ギャラリーさんとかね、はい、モンドリアン、プルマンとか、まあそういったところが加わってくるという形になってきます。なので、まあお察しのね、あの方につきましては、なんとなくピンとくるんじゃないかなというふうに思いますけど、この2つをね、ご利用していただくことによって、 20泊分の宿泊実績と10泊分の宿泊実績獲得していただくことができますから、まあ、30泊分の、ね、宿泊実績を獲得できますので、2つ入っていただくと、はい、こちらですね、30泊また7000セータスポイント以上ということで、ゴールドセータスを、ね、獲得していただくことができるわけですね。えー、あと30泊していただくと、この60泊分のです、ね、プラチナセータスを獲得していただくことができるというサブスクになっております。 で、今回ね、冒頭申し上げたとり、そのキャンペーンとは何ぞやという話でございますが、この2つのですね、サブスクメニューにつきまして、両方ともですね、あるキーワードを、ね、入力していただくことによって20、20% オフでですね、サブスクにご登録していただくことができると。そちらの方につきましてはね、概要欄の方に入れておきますので、まあ、 ご興味ある方はですね、まあ、ご加入前にこのね、キーワードをね、入力していただいて、ご加入いただければなというふうに思いますけど、20% オフとなりますので、年間99ユーロのところが79ユーロ。こちらの、ボヤージャーの方、年間199ユーロの方が、159ユーロとなりますので、合わせて236とかですかね。 なりますんで、まあ、日本円にすると約3万5千円でですね、30泊分の宿泊実績を獲得することができて、まあ、かつ両方のですね、特典を受けることができますので、この割引ですね、恵比寿ホテルで 15% 割引であったりとか、ソフィテルとか、ウルマンさんの方で 20% オフが利用できたりとかね、まあ、こういった特典を受けることができるという形になってまいります。なので、3万5千円であの30泊分の宿泊実績をどうね、 考えるかというところでございます。従って、あとね、30泊ご利用していただくことによって、プナチナステータスをね、獲得していただくことができますので、まあ、ラウンジアクセスがついたりとかしてくるわけなんですけれども、ただね、先ほど申し上げたとおり、日本国内だとですね、那覇にあります、ノボテルの方と、東京にあります、プルマンさんしかね、ラウンジがないという状況になりますので、まあ、ラウンジアクセスにつきましては、その2箇所のみ、それ以外のメルキュールさんとかだと、レートチェックアウトとか、 アップグレードとか、まあそういった特典を受けることができる可能性はありますけれども、まあ国内だとね、まあそこぐらいまでの特典しかね、受けられないのかなとい、えー、ったところでございます。はい。で、さらにですね、もう一個ですね、ブラジルの方で実施されているサブスクメニューがございまして、こちらね、オールシグネーチャーというものがございます。こちらにつきましてはですね、プラチナステータスのね、一歩手前まで行くことができるんですけども、 サブスクに登録していただいてすぐプラチナだったりとかゴールドステータスを獲得していただくことができるっていうものではございません。はい。これどういう内容なのかっていうことなんですけど、ディスカバープラン、エクスプローラープラン、そしてアブソリュートプランと、えー、ございまして、こちらですね、見ていただきますと、まあ毎月ですね、これはね、あのブラジルの通貨となりますので、119レアル、えー。こちらのエクスプローラーが345レアル。そしてね、 アブソリュートにつきましては560レアルとなっております。まあ、今回ね、ご紹介させていただくのはこちらのアブソリュートでございまして、まあ、月額560レアルとなりますので、えー、まあ日本円で約 15,300 円ぐらいかな。これを年間ね、えー、していただくことによって、まあ、実質負担はまあ大きいです。正直ね。18万3000円ぐらいになるんですかね。えー、6720レアルとなると思いますので、まあ、日本円で約18万3000となりますけれども、 こちらですね、ポイントをね、獲得していただくことができますので、このポイントを利用して、まあ、ポイント宿泊もできますし、このステータス特典でですね、毎月ね、ステータスポイントを1000ポイント獲得していただくことができます。したがって、12ヶ月で12000ステータスポイントを獲得していただくことができるわけですね。この12000ステータスポイントっていうのが、一番最初に申し上げたですね、この60泊または、 1万4000ステータスポイント以上必要である、このプラチナステータスのですねまあ一歩手前、1万4000ステータスポイント必要なところ、1万2000ステータスポイントまで何もすることなく、お支払いをねしていただく必要はあるんですけれども、宿泊とかすることなく、ですねポイントがね毎月に入ってくるという形でねなってまいりますので、あとね2000ステータスポイントを獲得していただくと、おのずとねプラチナステータスを獲得していただくことができるといったプランでございます。 まあただね、先ほど申し上げた通り、速攻性はありませんので、1年間を通してですね、12000ステータスポイントを獲得していただくことになりますから、まあもし本当にね、早く上級会員を目指すということであれば、先ほどご紹介させていただいた、こちらのイビスバジェットですね、オールプラスイビスカードと、オールプラスボヤージャーの方にご登録していただいて、残り30泊達成して、プラチナステータスを獲得。した後ですね、翌年に、こちらのオールシグネーチャーに入っていただいて、 毎月ね、ステータスポイントを獲得していただいて、まあ、プラチナステータスを維持していくというのがね、まあ、いいんじゃないかなというふうに、まあ、ちょっと画策しておりますけども、いかがでしょうか。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでですね、今ね、まあ、チャチャチャチャっと説明してしまいましたけれども、まあ、今であればですね、先ほど申し上げたですね、オールプラスイビスカードの方、そしてね、オールプラスボヤージャーの方につきまして20、20% オフでですね、 え、ご加入していただくことができますので、まあ、3万5千円ぐらいで30泊分のね、宿泊実績を獲得するっていうのが、まあ、メリットと考えるのか、いや、いらないよと考えるのかによって、まあ、やっぱりね、えー、考え方がだいぶ変わってくるかなっていうふうに思います。で、先ほどのですね、オールシグネーチャーにつきましてご紹介させていただいたのは、私、YouTube のね、コミュニティの方で、こちらのね、アコーさんの方のサブスクが 20% オフになるよという発信をさせていただいたところ、まあ、このようにですね、 外国の方でしょうかね。いや、オールシグネーチャーの方がプラチナステータスを獲得するには一番効率的にいいよというコメントをいただいたので、まあ、こちらを再度私も調べさせていただいたんですけど、私も、ね、実際このオールシグネーチャーにつきましては2023年の1月に情報はね、獲得してたんですけど、正直でその時はあまりピンとこなかったです。まあ、サブスクといってもですね、毎月負担をしてですね、まあ、前借りで、前借りというか、 払うことによって、ポイントをね、えー、もらうことができるので、なんだろうな。うんなんかそんなに旨みを感じなかったっていうのは率直な第一印象だったんですね。まあただですね、あのー、確かに、プラチナステータスを今現時点で持っていて、 来年以降も維持するという観点でいうと、ですねこのオールシグネチャーに入っていただいて、1万2000ステータスポイントを獲得して、残りの、ね、2000ステータスポイントを獲得することで、プラチナステータスを、ね、維持するというのがまあ効率的にはいいのかもしれないですけど、今現時点でノンステータスの方がですね利用するプランでは正直あまりないかなというのがまあ一番最初の印象でした。なので、まあ、今ね、あのステータスがなくてですね、いち早く。 プラチナステータスだったりとか、ゴールドステータスをね、獲得したいという方につきましては、先ほど申し上げたですね、オールプラスイビスであったりとか、オールプラスボヤージャーの方にご加入いただいて、まあ、この2つ加入していただくことによって、ゴールド、ね、ステータスを獲得することができますので、ゴールドステータスのまま、あと残り30泊、とは言っても30泊ですけどね、<笑>えしていただくことによって、プラチナステータスを獲得していただくことができるので、はい。 まあそういった形の使い方が個人的にはいいんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、もしね皆さんの方でですね、いやこっちの方がいいよとか、えー、別の意見がありましたらね、ぜひコメント欄からお寄せいただけると嬉しいなというふうに思います。まあただね、あの、アコーさんにつきましては先ほど申し上げたとおり、日本国内でね、まだラウンジが使えるところっていうのはノボテルさんであったりとか、 えー、プルマンさんであったりとか、まあ、2箇所しかなかったり。まあ、それ以外にもホテルはね、いっぱいあるんですけど、メルキュールさんとか、まあ、大阪にあるスイスホテルさんとかもそうなんですけど、えー、ラウンジのアクセスがただ利用ができなかったりするだけであってですね、まあ、レートチェックアウト、アーリーチェックインとか、お部屋のアップグレードとか恩恵を受けられる可能性は当然ありますので、まあ、あとはね、海外の方ですね。ただね、海外の方のね、ラウンジ使えるところを見たところ、まあ、ソフィテルさんとか、やっぱプルマンさんとか、 ラグジュアリー系に近い方だと、プレミアムクラスだとグランドメルキュールさんとか、まあ、その他メルキュールさんとかあったりして、もっとね、上のラッフルズとか、まあそういったところは残念なことにですね、ラウンジアクセスがないので、結局ラウンジを使いたいなっていうふうになると、クラブフロアを予約しないといけなかったりとかするので、まあなんかメリットというか、そのリターンにつきましては、なかなかなんかね、あのー、ステータスを費用対効果としては、 あまりまだ高くないんじゃないかなっていう風な個人的な意見ではありますけれども、もしね、あの、プステータスをお持ちの方でですね、いやいや、こうなんだよというのがもしあれば、ぜひ教えていただきたいなといったところでございます。はい。ということでね、今回の動画につきましては、こちらのアコーさんの方でのサブスクにつきましてですね、20% オフでご加入していただくプランがね、6月2日の ヨーロッパ時間までという形になってます。えー、もしこの期間中にご加入いただく方はですね、概要欄の方にですね、そのプロモーションコードの、ま、ードはみたいなのね、記載しておきますので、そちらを見ていただいて、ご加入を検討してみていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL の方を貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろし